これより会議を開きます。内閣提出著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。法案に対する質疑は去る11日に終局いたしております。これより討論に入ります。討論の申し出がありますので、これを許します。波多野君江君。 日本共産党を代表して、著作権法の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。現行著作権法は、権利制限の要件を個別、具体的に列挙しています。しかし、改正案は、柔軟な権利制限規定を創設し、権利保護と著作物の利用とのバランスを確保してきた、これまでの法の枠組みを大きく変えるものです。 柔軟な権利制限規定は著作物に表現された思想または感情の享受を目的としない利用などという抽象的なものでしかありませんこれでは適法性の判断が困難になり権利侵害や不公正な著作物の利用が助長されかねません電子計算機による情報解説などの著作物の利用は現行法では統計的な解析 に限ってて無許許諾で著作物の記録が許されていますしかし、改正案では、統計的にとどまらず、幾何学的、大数的な解析も無許諾で可能となるなど、権利制限の範囲を拡大できることになります。利用者団体から利用者が拡大解釈した権利侵害が横行し、いわゆる居直り侵害者の蔓延を招くなど、懸念の声が上がっています。 法案は著作物の利用について、警備、必要と認められる限度、著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない、などの規定を設けていますが、その判断は結局、司法に委ねられることになります。積極的に訴訟を提起する土壌のない我が国では、権利侵害に泣き寝入りせざるを得ない著作権者が増えるだけではありませんか。今回の改正は 第四次産業革命を標榜する安倍政権の下で、AI、IoT、ビッグデータを活用したイノベーションを創出しやすい環境の整備を求める産業界の都合を優先し、著作権者の権利を犠牲にするものにほかなりません、質疑でも明らかになったように、現行の権利制限規定の下で訴訟が増加するといった法改正を必要とする具体的事実は、 認められませんにもかかわらず法改正を推し進めるのは新たなイノベーション創出のためビッグデータなど著作物を含む大量の情報の利用に際しその都度著作者の許諾が必要となるリスクを回避したい産業界の要請にほかなりません権利保護と著作物の利用とのバランスを確保してきたこれまでの法の枠組みを抽象的な権利制限規定で 崩すことは許されませんなお改正案にはマ丸消し条約締結に必要な規定の整備が含まれているますがこれは当然の措置です以上反対討論といたしますこれにて討論は終局いたしましたこれより採決に入ります内閣提出 著作権法法の一部を改正すする法律案についいて採決いたします本案に賛成の諸君の起立を求めます起立多数よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しましたただいま議決いたしました本案に対し 安藤宏君ほか6名から、自由民主党、立憲民主党、市民クラブ、希望の党・無所属クラブ、公明党、無所属の会、日本維新の会および社会民主党・市民連合の7波共同提案による付帯決議をすべきとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます吉祐太君私は提出者を代表いたしまして本道義についてご説明申し上げます案文を朗読して説明に変えさせていただきます著作権法の一部を改正する法律案に対する付帯決議案 政府及び関係者は、本法の施行にあたり、次の事項について特段の配慮をすべきである。1、著作権制度は、我が国の文化創造の基盤となる仕組みであり、デジタル化、ネットワーク化が進展する新しい時代においても、権利の保護を図りつつ、多様な 著, 著作物を多様な形態で、より多くの国内外の利用者に届けていくことは、極めて重要である。 著作権制度の意義に鑑み、今後も権利の保護と著作物の円滑な利用の促進とのバランスを考慮し、本法により整備される権利制限規定等の適切な運用に十分配慮すること、二、柔軟な権利制限規定の導入にあたっては、現行法において権利制限の対象として想定されていた行為については、引き続き、 権利制限の対象とする立法趣旨を積極的に広報、周知するとともに、著作物の利用行為の適法性が不透明になり、かえって利用を萎縮する効果が生じることのないよう、ガイドラインの策定など、必要な対策を講ずること、3、環境変化に対応した 著, 著作物利用の円滑化を図るという立法趣旨を踏まえ、 現在想定しえない新たな技術等で著作物の警備利用を行う必要があるものが開発等されたときは、第四十七条の五第一項、第三項に掲げる政令について、幅広い学識経験者、権利者、インターネット事業者、開発者等の意見のバランスも考慮しつつ、速やかに定めるよう努めること、また、 当該政令により、かえって新たな技術の開発および提供等が制限されることがないように留意すること。四本法により創設される授業目的公衆送信保証金について、教育現場での著作物の円滑かつ適法な利活用を促進する観点から、保証金額が妥当 な, 金額妥当な水準に設定されることに加え、 その確実な徴収と適正な配分の確保が担保されるよう、必要な措置を講ずること、また、教育機関設置者が支払う保証金の負担が生徒等に転嫁される場合に、生徒等の負担が過度にならないよう、適切な運用に努めること、五、プログラミング教育をはじめとする、教育のデジタル化が積極的に進められている中で、 デジタル教材の増加や、授業目的、公衆送信、補償金の徴収事務により、教職員の負担が増加し、政府が目指す働き方改革に逆行することとならないよう、安価かつ操作しやすいデジタル教材の普及や、授業目的、公衆送信、補償金の徴収事務の簡素化について、速やかに必要な措置を講ずること、また、 同措置を講ずるにあたっては教育の質の向上及び地域格差の解消といった点にも十分留意すること六本法による改正後の著作権法第三十七条第三項に規定する視聴視覚障害者等の読書の機会の充実を図るためには本法と合わせて当該視覚障害者等のための インターネット上も含めた図書館サービス等の提供体制の強化、アクセシブルな電子書籍の販売等の促進、その他の環境整備も重要であることに鑑み、その推進のあり方について検討を加え、法制上の措置、その他の必要な措置を講ずること、七本法により、美術品等の紹介・解説のために、 電子機器やインターネット上において、権利者の許諾なく、当該著作物の不正物を利用できることとなるが、電子機器等の特性を踏まえ、著作物の画像等が不適切に拡散されることがないよう、必要な対策を講ずること、八近年のデジタル化、ネットワーク化の進展に伴う、著作物等の利用形態の多様化、 および著作権制度に係る動向等に鑑み、著作物等の利用の一層の円滑化に向けて、著作権法の適切な見直しを進めること、特に著作権制度の在り方をめぐり、意見の相違が大きい重要課題については、国際的動向や関係団体、利用者等の意見を十分考慮するとともに、今後の急速な技術革新、 著作物等の利用実態や社会の変化等への対応を踏まえた議論を進めること、以上であります。何とぞご賛同くださいますようお願い申し上げます。これにて趣旨の説明は終わりました。採決いたします。本同義に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数、よって本案に対し、 決議をすることに決しましまたこの際、ただいまの付帯決議につきまして、文部科学大臣から発言を求められておりますので、これを許します。林文部科学大臣ただいまのご決議につきましては、そのご指針、十分留意をいたしまして、対処してまいりたいと存じます。 お諮りい た, しますただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。